はいでえー、ここまで話をさせてもらったと思うんですけれども、まあ、私、本当に今までですね、まあ、おそらく1000人近くですね、あのーまあ、見させてもらってきたと思う、皆さん、の今日の皆さんの状態の方ですけど、で結論から言っておきますねあの、成功したかったら何をすればいいのかということなんですけれども、あのーまあ、私が一番大事にしているのは、接する人を変えることですね。 で今、こうやってね、今言ってもらった悩み私も全部聞かせてもらってたんですけど、その悩みが解決できる環境にいないことが問題です、皆さんが。だからずっとその問題は消えないってことが私は問題だと思ってます。あと、2個目が、えっと、自分のなりたい姿とか、さっき実現している人と、あのー、一緒に過ごすべきだと思いますね。で、そうじゃないと何が起こるのかって言ったら、新規とリピート取れたとしても、治療院経営は面白くないですよ。はっきり言っておきますね。 売り上げ100万打ったとしても面白くないですよ。なぜなら私たちがお伝えすることのできる広告のやり方とリピートトークをやれば、売り上げなんてはっきり言ってビデオを見るだけであの100万ぐらいすぐ立ちますね。今までそういう山ほど言ったんですよ。けど何を言うのかって言ったらですね、あの施術がたくさんするのが疲れて面白くないですって次言われるんですね。そういう状態になった人に。で結局何が起こるのかって言ったら何、どういう問題があるのかって言ったら、まあ、結局冒頭でお伝えした結局結論技術なんですよ。 でリピートと新規が取れたとしても、技術持ってなかったら、一人治療院とか自費であるってむちゃくちゃ面白くないんですね。なぜなら、患者さんに嘘を言って、嘘でお金もらってるからなんですね。そして治らない技術を広告で広めてるからなんですよ。で、そこの自分の負い目があるから、これ以上治療院系頑張りたいとか、もしくはスタッフ入れたいとかね、他店舗やりたいっていう衝動が心の底から起こらない。っていうことが、その次に治療科が起こる悩みなんですね。 なので、じゃあ結局、あの経営が楽しいなとかあ、自分でお店やってて楽しいなって何なのかって言ったら、これは自己実現なんですね、はっきり言って。自分の高めた技術で、それに見合った単価をもらい、で収入的にも満たされて、なおかつ自由な時間があるっていう、こういうレベルを実現させるためには、何が必要なのかと言いますと、 まあ、はっきり言いますね、マーケティングなんてむちゃくちゃ簡単なんで、あの技術の部分の方が私はボトルネックになるっていうふうに、まあ、今まであの累計戦名近くの、まあ、熟成さんを見させてもらって思ったところなんですね。なので、えー、今からですね、高、え、オ、ー、の方は新規とリピートの話をされる、してくれると思うんですけれども、いろいろね、えー、皆さん冒頭で悩みとしておっしゃっていただいた、えー、まリピート率上げたいとかね。 売り上げ上げたいだったりだとか、あの、なんかマーケティングのこと学みたいとか、運、うんぬんかんぬんとかありますけど、まあ結論言いますね。塾入ってもらったら全部解決しますよ、そんな。多分1ヶ月で。本気出せば2週間で解決できます。これもはっきり言っときますね。そういう風なに私が塾のご準で作りましたので。なんで塾入っていただくと、えー、今おっしゃっていただいた悩み、全部、えー、2週間で解決できます。皆さんが本気出せばね。はい。えー、なんですけど、もう一個だけ私がね、その塾プラスで Tips をお伝えしたことは何なのかって言ったら、 売れたからって言って、治療科としての初心忘れんなよってことなんですよ。なんで治療科になったのかってことを忘れんなよってことがはっきりときますね。で、これ忘れて、えっと、患者に接して、まあ、イケイケの広告とイケイケのリピートトークできるようになって、むっちゃ人来て、一気に横パンパンになると思うんですけど、その次は何待ってるのかって言ったら、嘘つき整体師っていうレッテルが地域で広まります。理由は技術がないから、治らない技術とか治療体系を、まあ、いわゆる地域で広めてしまうことになるんですね。 広告っていうのは、リピートトークっていうのは、まあ、そのような恐ろしい武器でもあるんですってことも、まあ、知っておいていただきながら、この先のね、自分 の, あの経営のね、やっていきたい形だったりだとか、まあ、もしくは、あのまあ、これは自分の人生の歩む道も結構かかってくると思いますね。はい。なんで、そういうところをあ実現するために、マーケティングとかリピートとかね、学んでいくんだっていう考え方ですよね。そしたら治療家としては最後はどうなりたいのか。この辺の診が通ってる治療家がすぐ成功します。 で逆に、それがふわふわしている人は、まあ、いつまでだと目が出ないと思いますね。事業の売り上げも必ずアッパーが来て、コロナの影響を受けるのはそういう人たちであるという形が、まあ、今も熟成あのー、何人ぐらいかな、まあ、80、100人ぐらいいてますけれども、もう今見させてもらってて思っている結論なので、まあ、皆様方につきましては、ぜひともですねあの今から午後から話をしてもらうです、ね、新規とリピートの話について、えー、高尾の方からしっかり学んでいただければなと思っております。はいで なんで、私が冒頭でね、まあ、この後コンテンツ入っていくと思うんですけどお伝えしたいことは何なのかって言ったら、えっと、どうかですね、技術を高めるのを絶対にですね、忘れないでくださいということなんですね。はい。で、売り上げがあの上がったとしても、本当に言っときますよ。面白くないですよ。で私はあの2ヶ月目に売り上げ100万円達成させてもらったんですけど、100万円最後もらった、ね。100万円、なんか回数券の残金ですよね。なんか10何万、手元でぱってもらったんですよ。もらったと何もったつかって言ったら、だからですね。 あ俺はこんなもののために頑張ってきたんやっていうのがはけて結論で。全然面白くなかった。なぜならそんなことのために自分は独立会議した思いではなかったからですね。自分の手でどこまで人を治せるかってことに挑戦したかったというふうな。まあ、それが私自身のね、持ってた動機なんですけれども。えー、まあ、なんで皆様方につきましては、いろいろコロナの中で大変だと思うんですけど、まあ、冒頭で言ったとおり、本当にいっぱい潰れますね、人、お店。 なんで、環境を変えるということと、あとはやっぱり、ちゃんと成果が出しているところから習うんだっていう決断をする。そのために今日ね、来ていただいていると思うので、そういうふうな形の変化が、この時間を通じてやっていただけたらいいんじゃないかなと思っております。はい。そしたら、ここからですね、高尾先生にスイッチしようかなと思ってるんですけれども、えっと、もしですね、私に今、質問とか、個人的な悩み、聞きたいことがあれば、回答することができますが、ある方いらっしゃいますかあれば聞いてください。回答できます。 なかったらもう高尾に変わるので大丈夫ですか皆さん。そしたら今おっしゃられないので文句あればもう変わりますけども大丈夫ですかねあれば言ってくださいよ。じゃあそしたら高尾先生につイーしますのでじゃあ一旦振りますね。じゃあよろしくお願いします。はい。ありがとうございます。はい、皆さんありがとうございました。